こんにちは私と遊びたいですかねね私はあなたのクソの心を裂くつもりですあなたの心を引き裂くことはあなたの吸盤の存在ですねね私はあなたのクソの心を裂くつもりです